皆さんこんこにちはにまるさんです今日は新しく買ったボトルケージの紹介をしたいと思います谷さん TV という YouTuber の方が、えー、ちょっと前に紹介していて僕もまちょうど買ってたんで、えー、紹介しようかなと思ってたんですけども、えー、なかなか機会がなくてちょっと遅くなってしまいました、えー、と今回紹介するのはこのバーテープで有名なスパカズの、えー、ボトルケージになりますね名前はフライケージリミテッドっていうモデルなんです スパ活の説明なんかは、その他さん TV の方があの結構詳しく説明してたんで、そちらの方を見ていただければと思います。とにかくこのボトルケージ、なんといっても本当美しいですね。えー、金属のボトルケージ、多分アルミだと思うんですけども、こちらに塗装が、えー、メタリックの塗装、ポリッシュな感じですね。 でえー、っとパープルからブルーにグラデーションさせてる感じの塗装になりますこれが何、あのー、ていうんですかねこうチタンのマフラーバイクなんかのチタンのマフラーなんかをこう焼いたような色合いですごい綺麗ですねこれは本当ときらびやかで美しいですね でこのカラーリングなんですけども今こちら僕が、えー、持ってるのはパープルからブルーなんですけどもブルーからシルバーとか、まあ、いろんなバリエーションカラーバリエーションがありますでアマゾンなんかでも売ってましてまあ、下の方にリンクは貼っとくんですけども僕の方この色はちょっとアマゾンでは売ってなかったですね僕はあのー、この間東京行った時に御徒町のワイズロードですねあのーえー、アサぞっていう 店なんですけどそちらにいっぱいあって、えー、それでちょっと選んで買っていましたでこちらあのアルミ、まあ、金属のもの以外にもプラスチックでもう少し値段の安いものも売ってましたそちらもカラーバリエーションがすごいいっぱいあったんでまああの車体に合わせて好きな色を選んでもいいかなと思いましたとにかくバリエーションがすごい多いんでこれはいいなと思いました でちょっと持った感じすごい軽そうなんですよねちょっと今から測ってみたいと思いますでもう一つ買ったんですけどもこちらは、まあ、ちょっと使うかわかんないんですけどすごい綺麗だったんで買ってしまったんですけども、えー、こちらもあのアルミだと思うんですが金属のボトルケージなんですけどカラーリングがメタリックじゃなくてですね、えー、普通のまあ塗装というかのグラデーションちょっとスプレーで吹いたような感じのグラデーション になってますで今 こ, こっちの方は3色のグラデーションですねパープルレッドイエローの、えー、3色が、まあ綺麗にグラデーションされてますちょっとなんかハワイアンというかサーファーみたいな感じの、えー、綺麗な色ですねこちらも、えー、他のバリエーションの色もあったんですけどもこれが僕的には 綺麗だったんで買ってししままいましたで値段の方なんですけども、えー、先ほどのと同じで、えー、こちら3800円プラス税っていう形になってますフライケージのリミテッドっていうモデルになってます多分リミテッドじゃない方はもうちょっと安い値段になってますねはいでは実際に測っていきたいと思いますまずはブルーの方から 24g ですね こんな感じでグラデーションが非常に綺麗ですねはいじゃあ次はこちら3色の塗装の方いってみますおなんと 19.5g20g 切ってますねこれカーボンボトルケージと同じぐらいの重さじゃないですかねこれはめちゃめちゃコストパフォーマンスいいんじゃないんですか こんなに軽いとはちょっと思わなかったです。というかこんなに個体差があるとは思わなかったです。ということはもう1個の青い方はどのぐらいの重さなんですかね。こちらあ 23g さっきよりあ2 3 5さっきより 0.5g ちょっと軽いですね。ちょっと個体差があるんですけどただ塗装による違いの方がもしかしたら大きいのかもしれないですね。これほんと色綺麗ですね。 これ軽いのはちょっと衝撃的ですねはい、えー、まあ今測ってみたところなんですけども、えー、こちらがとにかく め, めちゃ軽かった 19.5g ということで 20g 切ってます、えー、金属で、えー、カーボンじゃなくて、えー、20g 切ってるということで まあ、かなりお買い得かなと思いますであのカーボンのボトルケージだとあんまり色が選べなかったりするんでこれなんかは本当カラーバリエーションめちゃめちゃ多いしとにかく綺麗なんでこれはコスパいいような気がしますね結構おすすめだと思いますちょっと実際刺してまだ使ってないんで使い勝手までは分かんないんですけどもこれは良さそうですねでちょっとその今測った感じだと個体差があるみたいなんで えー、まあ軽いのに当たるかまあ普通の重さのに当たるかちょっとわかんないんですけどもまあこれはなかなかいいんじゃないかなと思います今回はあのバーテープとかで有名なスパカーズが出しているボトルケージフライケージリミテッドの紹介をしました ちょっと最近動画がなかなか忙しくて撮れてなかったんですけども今後いろいろ企画を考えてますんでまた楽しみにしていてください是非チャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた